次は宝塚南口宝塚ホテル前です。 宝塚南口宝塚ホテル前です出口は左側です降りさい。足元にご注意ください